お願いします己の信念を貫き限界の先へ悠久我が道 血の向こうに思い貫く迷惑もなく血が向いたわなつ思いの一歩に I'm <laughs> sorry. 進めたやつな、燃やせ限界を越えた先の絶景を信じ進め タチウオの困難がーうと、何度でも注意すべきだと、かがるこの熱き思いを見ている。今こそ ありがとうございました